はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、加須市にございます。テラス屋さんにお邪魔しております。というのも、夢叶えるプロジェクトさんと、今回はね、コラボ企画なんですが、このね、テラス屋さんの、のつくね、美味しいって聞いてて、ずっと食べたいなと思ったんですけど、こう、いろんな話が巡り巡って、このね、巨大なね<笑>、超巨大つくね、うん、作っていただいたんですけれども、今回は、こちらのつくねと、プラスアルファで、 超巨大 な,、ね、なんか焼き鳥が来るらしいんですよなので本日はねえそちらの2品をいただいていこうと思います早速いただきますとていうか ね, もうね甘だれのいい匂いがめちゃめちゃするのようまそうさっその卵割っちゃいますこれはうまそう そうめちゃめちゃうまそうですねこれねこれやばいですねうーわこれやば<笑>断面見えますかねこんな感じでございますあうまっうーまっ外はね結構カリッと サクッとしてるんだけどもう中のお肉ふわっふわレンコンの、ね、サクサク感がうまいのよいやこれはうまいっすねーこで聞くわ人から話をそれぐらいうまい、うんうん、ただ食べ方がわかんないですねこれ<笑>でかすぎて うん、これちなみにあの通常のサイズだとつくねっていくらで提供されてるんですか通常は780円通常は本当につくねバーグぐらいのサイズってことですかそうですねちょっとでかいかなぐらいですねまあそうですよね<笑><笑> 700円台だったら全然安いですねあ、ありがとうございますうん 減らない<笑>大きすぎて減らないでしょいやでもソースがね甘辛くてこれがうまいんですよでこのソースだけで飲めるちょっと舐めてハイボールで最高フフフフ ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 甘すぎて、黙々と食いすぎて焼き鳥大丈夫ですか間に合いますこれ<笑>これ下に引いてある玉ねぎ生なんですねそうですこれ合いますね合いますタレ甘辛なんで、はい、やこういったちょっと辛味のある生玉ねぎの方が合いますね 生玉ねぎっぽい辛みがすごい合いますこれいしすこれが最後でございますうん、うんうん、うまかったということで、えー、1品目の作りで完食でございます、うん、ごちそうさまでした <笑><笑><笑>バカだこれは<笑>なんじゃこれ<笑>えこれどれぐらいの量になるんですか3キロ以上ありますね3キロの焼き鳥昔あの1 5キロぐらいだったら食べたことあるんですけどはい3一1本は初めてです、はい、<笑>ありがとうございます、はい<笑>じゃあすいませんいただきます こう一発いきたいですよね。重いんだってな。<笑><笑>うん。まあ、うん、いれですね。脂の飲がすごい。けど、焼き鳥の方法にはいけないよね。<笑> 焼き鳥と同じような形で一、はい、枚焼けですみたいなんじゃない感じなんですかちょっと焼き鳥みたいにでかすぎて焼けないのでまあそうですよね前の日はオープンであっなるほどなるほどはい焼いたんですけどフルトリエース取って一 回, 回戻して<笑>これ一枚肉でベロンとすごいでございます<笑> じゃあよかったら、はい、うちの特製の辛味噌と今回ラスカルさん用に、はい、激辛味噌でさらに辛い<笑><笑><笑>なるほどなるほどありがとうございます、はい、最初普通の辛だれで普通の最初は普通の辛だれで あ、うまっ濃いめですけど甘辛いソストベースのう、ねうん、まっ、うん、これピーマン丸々1個、ね、<笑>今丸々い食べて削りたくなでっかっうん、うん 一歩を抜きたいな無理かな、無理だないいしょまたネギが太いママップうまい よいしょ<笑>各部位ごとに野菜全然違うんでこう串としてねちゃんと味の変化があるんで食べ て, ても飽きないですね野菜が甘くてうまい続いてこちらの調味料激辛味噌でございますうん匂いはでも甘いです全然甘い いやうん、うん、あ、なるほどねカバニオかなんかですかこれびっくりしもう匂いで一瞬でわかりちゃった<笑>いや、でも辛いですけどやっぱ肉の脂が強いんで全然旨味は強いですねただもう一撃で痛いです<笑>一撃で痛い<笑><笑>あれ辛いだから<笑><笑><笑>喋ってるとあの。<笑> 唇がぼわぼわしてるんですよね<笑>サイズだけじゃなくてこのお店いろいろやばいですね<笑><笑>冒険心がすごいんですよねああ、ー汗出てきた<笑>ちょっとタオル失礼してもよろしいでしょうか 今、まあ、ちょうどこれで半分過ぎたあたりぐらいですかね量的には満足感すごいっす<笑>半分じゃないですこれ ちなみにあの、つかむことを気にするんですけど、はい、ノンアルだってあったりあますかぶおちにぶありますよ本いただいていいでしょうかいいですよぶはいでは、グラスだけビール。にあありがとうございま す, いいいいす<笑><笑>いいはい で、えー、大丈夫です、僕は<笑>もうそれぐらい最高でございます<笑>最初はバカじゃなかったけど、えー、今ねこれぐらいのサイズになりました相当食ってますね<笑> でもうま<笑>くなるもんですね。<笑>正直あの最初ちょっときついなと思ったんだけどやっぱ食べてみると部位が全部美味しいのでなんかさらっといっちゃいましたね<笑><笑> 最後の一切れでございます。<笑>早いな。<笑>最後、辛味噌で。 そしたらこちらが最後の一節でございますうんうまかったごちそうまかった<笑><笑>ということでテラス屋さんで巨大つくねと巨大焼き鳥を頂 い, いてまいりましたがどちらもふわふわとろとろの柔らかい鶏肉でめちゃめちゃうまい一品でございました 今回コラボさせていただきました、夢叶えますプロジェクトさんの動画については概要欄に記載がございますので、ぜひそちらもご視聴いただき、気になった方はテラセアさんにも足を運んでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。